「命のある限り」「君は Dream of Love」「守り続けた」 戦士たちあがれひとつになれ get w h i t、right! 暗闇にかき放つ勇気の炎絶対諦めない心に変わるササイバいばの Love is e r e e 未来を信じていつまでもない 「ビッグコンボイたちサイバトロン選手はアンゴルモアカプセルの反応をキャッチし惑星インテルを探索していた あ, あ ここにもデストロンのマークが…おかしいよね。まだ、デストロンは来ていないはずなのに…うん、よしこのあたりもデストロンの領土にするあ、あいつ頭であの岩を吹っ飛ばしちゃったんだな あいつがデストロンのシールを貼っていたのか、えー、どんどん貼っちゃうぞおいーハードヘッドは石頭放っておこうよオイラたちの任務はカプセルの回収だろいや デストロンと分かっていて、このまま見逃すわけにはいかないわざわざ、こっちから仕掛けなくてもいいんじゃないの案内し頭にたった今から、この辺りをデストロンの領土にするそんなことはこの俺が認めんまっ剥き変身 あしょうがないなハエッド変身お前らザイバトロンかおとなしくこの惑星から出ていくんだな出ていくのはお前らの方うだハードエッド変身ファイルセーバーヘイルトマホ ー, ーン だからあいてにすんなっていったのに。 体系の石頭でパイルセーバーという剣の使い手だただマグマトロン部隊のデストロンじゃないようなんだなカプセル回収を優先し無意味な戦いは避けるんだやるさマッハキックがやられるとはあいつは相手を甘く見る癖があるまあいい薬ではないでしょうか でもよ、レストロンを見つけて逃げるわけにはいかねえよな逃げるんじゃなくて戦わないんだよどうせ僕たちのことはこの惑星の生き物だと思っちゃうだろうしだってよ、マハキックたちがサイバトロンってバレてんだぜ何うまくいくかよお前たちはこの惑星のものだ ね, <笑><笑>ねどうなんで？そ、そうです 単 純, 純なやつさ、マ、ま、ガ、あ、キクたちのことは忘れてるみたいだぜ何をブツブツ言っているどうなんだは、はいこのジャングルに住んでいるウサギとペンギンですよし、たった今からこのジャングルをデストロンの領土とすることを陸戦隊長ハードヘッド様が宣言する何がデストロンの領土だブレイクヘンク えどうしてすすいませんこいつハードヘッドさんの前で嬉しくてへ変に興奮しちゃったみたいですはい話せよここは僕に任せてよもしかしたらアンゴルマーカプセルのありかを知ってるかもしれないじゃない 拒否するなら、俺様のこの石頭を持って、えー、とんでもないハードヘッドさんの言うことを拒否するなんてんそれはいい心掛けだあの、ついでに僕たちもお供させてくださいハードヘッドさんなにスタンピ、ー、何言ってんだよあ実は僕たち、あるカプセルを探してるんですがハードヘッドさん、どこにあるか知りませんかカプセルカプセルって 誰のことか知ってるんだな知ってるんですねあカプセルのようなものをどこかで見たような気もするが、うんうん、忘れた、はい、思い出してくださいお前らどうしてそんなカプセルを探しているんだ そ, それはその したりしたらこの星が大変なことにだから早く見つけ出してなんとかしないとねブルさんブルさん あ, あ あ, あ, あ思い出せんなカプセルが見つかるまで一緒にお供してもよろしいでしょうかハードヘッドさん気にしろうんうん、うん、あいつああ思い出すのかなか思い出してもらわなくちゃ俺の前に道 はデストロンの仲間がいるはずよ仲間だとそうこの惑星をデストロンの領土にしようとしている陸戦隊長ハードヘッドハードヘッドその名前聞いたことがある惑星トマソンの戦いでサイバトロンの直撃弾を受けても生き残ったやつがいると<笑>それは面白い見つけ次第我がデストロン部隊にそれは考えた方がいいかもしれないわよ何なぜたティナビ 強いのは強いんだけど、なんでも石頭で頑固者で思い込んだら誰の言葉も耳に入らず無茶ばっかりするって話だし。マグマトロン様の言葉もか。多分ね。でも、そいつを見つけ出せばカプセルのありかがわかるかもしれないけど。そんな簡単な仕事ならスリングで十分だ。なんだといや、そんな手強いやつを味方にできるのはスリングしかいないと言っているんだ。言ってくれるか、スリング。そういうことなら。 転送してくれ、D ナビ。私のことは、ブリリアントクイーンとお呼び。よし、転送してくれ、ブリブリクイーン。ヌッカ ー, ーあててててててハードヘッドさん、カプセルありませんね。 うんこのジャングルではなかったか。ああそれじゃあどこなん…ですか。うんどこだったかな思い出せねえ。えい思い出させてやるきっとどうするの ブ, ブレイク。ーハードヘッドさん無理。隕石だ。そうだ思い出した。 何だえ、隕石が落ちてきたと思ったんすけど<笑>あ、あの、カプセルの場所は思い出しましたか今思い出したんだが忘れた、はい、早く思い出せないと、いつ爆発するかわからないんですよ、ハードヘッドさ ん, ん<笑>この方を誰だと思っている それ多くも、デストロン一の石頭、ハードヘッド様だぞこのデストロンマークが目に入らねえかハードヘッドさお願いします仕方ないうう、えーね、もう一発いったのかいこのあたりにもデストロンマークを貼っておけ この先にある砂漠で見たんだ<音><音声>一体どんな奴だか知らんが使える奴だったら俺様の部下にしたいもんだな一体、うんうん、どこにあるって言うんだ んあスレンガ ン, ン今度はなんだよ、スタンピーいい考えがあるから見ていてよいい考え、うん、ハードヘッドさん、見てくださいなんだあんなところにこの星を自分のものにしようとしている嫌われ者が何ここはあいつをぶっ飛ばしちゃいましょうハードヘッドさんよ し, よし であいつもこの星を自分のものにするのは諦めるでしょうところでカプセルのあるところを思い出しましたがうんカプセルか<笑>う<ー>んうんうん忘れたえ<笑><笑> う, う, <笑> う,、ね、<笑><笑>うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんううんうんうんう 思い出したぞえー、本当ですかハードヘッドさんそういえばあの山のふもとに大きなクレーターができていたがそこにあったかも今度は本当に大丈夫なんだろうなさあいち ち, ち, ち, ち, ちち。石頭のハードヘッドめ今度あったらただちや味方に手を焼いているようだなスリング。 うるせえやめないかレストランの領土で勝手な真似はお前はさっきハードヘッドさんにやられたやつじゃねえか、うん、いやーハードヘッドさんの知名度もぐんと上がりあ 何をしてるんだ、こんなところで。なんでこの惑星のものか。なあ、紹介します。こちらは天才秀才賢いうるさいのキリンくんです。なんか、余計なことまで言わなかったか。えー、そしてこっちは、ニヒルでクールで渋くて嫌味なヘビくんです。なんだとお前たちの知り合いかはい、あいえ、あその、ね、ブレさん。どうぞ、別に気にしないでください。 お前ら、こいつに脅かされてんだな。それなら俺が変身して…てなんだ、仲間じゃなかったのか。よし、見ていろ。ねーーま、待って待って<笑><笑>こ、こらまだデストロンの領土宣言をしていないぞナビ、ナビ どうしたのロングラックスタンピーかブレイクから連絡はなかったのか今のところはないけど二人がマッハキックの言っていたデストロンと歩いていたえー、あの石頭に言うことを聞くように言われてるのかオイラでも言うこと聞いちゃうだろうな助けに行きましょうビッグコンボイ、うん、二人からの連絡はないが。 俺も実はニョロニョロしたヘビがって大いいなんすよなんだそれならそうと早く言えばいいんだそんなことよりカプセルのある場所へ急ぎましょうささん、早くデストロのために取り除かないとせっかくの領土がうっ う, うささ行きましょう行きましょうどんどん行きましょうしょ う, ょ う, ょう<笑><笑><笑>スタうんうタうんうんういうれさんさん<笑>んん カプセルのある場所が分かったんだから何もこんなやつにくっついて芝居なんかしなくてもよでもまた勘違いかもしれないよ今度先回りしてなかったらこいつから聞き出すの諦めた方がいいぜそれもそうだねうん、うんうん カプセルはデストロンがもらっていくせっかく見つけたのにおめおめと渡せるかっつうのブレイク変身 や, やっぱり戦うことになっちゃったねスタンピーは休んだろこんなやつは俺一人で十分でこいつは俺に任せろお前はカプセルをいいだろう暴れたい気分のようだからなテールバンカー ブレイクなんだ何だ何だよ。ハードヘッドさんあ、勝手にどっか行ったと思ってるそんなところで何やってんだそ、それが、その、あの…ハードケットか私はマグマトロン部隊のアルカディスだマグマトロン様のえ、あいつはお前は後回しだあハードヘッド、よくもあの時は…あの時忘れたとは言わせねえあ 忘れた突然お前の空っぽの石頭を食らったんだぞえー、ハードヘッド、あの二人を倒したらマグマトロン様に合わせてやるあの二人一人だろ正体を見せたらどうだ、サイバトロンのスタンピーなんだなんだこうなら戦うしかねえぜ、スタンピーそうみたいですねスタンピー、変身はぁ お前ら、サイバドローンだったのかハードレッド変身よくもよくもよくもこの俺様を騙してくれたなだってなかなかカプセルのあるところを思い出してくれないんだもんうるぜえハイルセイ<笑>ちょこまかにげやがってこいつでギッタギダのスクラップにしてやるだから最初からやっつけておけばよかったんだよブレイクアンカー エボリュー シ, ョンシールドーブレイクー、うん、危ない危ないってばここはハードヘッドに任せて俺たちはこのカプセルをサイバトロンを片付けたら続きのお礼をしてやるぜカプセルは置いていってもらおうビッグコンバールサイバトロンのボスケ こいつも俺に任せるアンモストンファ ー, フ ー, <笑>フーよしやってみようダブルミサイル<笑><笑><笑>あっ<ー><笑> ここまでですね、まだやりますか。スリング、帰還だ。よし、ブリブリクイーン、転送してくれ。ああ、俺を忘れてるぞ、ディーナビー。いや、ブリブリクイーン。ブリブリクイーン、ブリブリ。よし、カプセルを回収する。イエスだ。 これ言わなかったけど結局ハードヘッドさんにカプセルのあるところを教えてもらっちゃったねはっどうせすぐ俺たちのことなんか忘れちまうよ触らぬ石頭にたたりなしだ は, はあ な, なんてつまらないことなんすかそれ聞くんじゃない マグマトロン様、ハードヘッドはあの惑星で任務を全うさせた方がよろしいかとカプセル回収に失敗した罰だ。それもよかろうおい、ディーナビスリングはどうしたしーらない。私の名前を思い出したら転送してあげるわよ今思い出しそうだったのに まますます頭が硬くなってやがるお前もこの惑星で俺の部下にしてやるぜだ誰がお前みたいな石頭のなんだこれあれじゃもう一発だブリブリ食え 武道大会に参加して優勝景品のアンゴルマーカプセルを手に入れましょう大丈夫かよなんかうさんくせえ話だぜ深い海の中に作られた会場で待っていたのはレストランに騙されたシャープエッジ海の戦いなら宇宙一っていうすっげえやつじゃねえかどうする超生命体トランスフォーマービーストウォーズネオ第21話「深海の一騎打ち」をお楽しみにビッグコンボイ助けてー